こんばんばは、えー、久々に動画の方を撮っております8ヶ月9ヶ月ぐらい動画の撮影をしてなかったんですけども、えー、まだイギリスの方で生活をしてます撮りためてきた動画は結構あるんですけど目が弱くてですね動画の編集をするのが結構大変だなと思ったので、えー、動画の編集をストップして日常生活を楽しんでました あのあとはですね仕事を変えて全然違う職種に移ったんですけどもまあなんとか働いてますしなんとか自力で生活してるっていう感じですこの8ヶ月9ヶ月ですねいいことも悪いことも両方あったんですけど悪いことも含めてワーキングホリデーだなって思っているところです 良かったところは、有給が結構自分の好きな取りたい日に取れるようになったので、旅行に行けるようになりました。なので、イギリスから直行便で行ける国に9カ国巡ってきました。悪かったことは、あのクレジットカードが盗まれてしまいまして。 それは大事件の一つです、ね、まあいろいろ他にもあるんですけどクレジットカードの手続きは本当に大変で困りましたね残り数ヶ月なんですけどまだやりたいこともあるし旅行にも行きたい国があるのでエンジョイしていきたいなと思いますもし 知りたい情報などございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは今日はここら辺で終了しようと思います。最初来た時ですねあの宿毛矯正をしてたんで結構髪がストレート目だったんですけど今はあの天然の髪に戻りまして結構膨らんでぼさっとしてますね。ってことで。 また次の動画も更新していければいいかなと思ってます。では失礼します。